今日頑張ればまた3連休怒られないようにしないとおはようございますおはよう怒られないように怒られないようにお疲れ様ですお先に失礼しますお疲れよし今日1日怒られなかったぞ